石室精神大聖堂の全部の壁と柱は花崗岩の積み上げで作られているので地元の人々は石室堂とも呼ばれている。公衆は花崗岩を産出しないので香港恐流から採掘した石が用いられた。 境界の東と西の両側にエルサラン1863とローマ1863の文字が刻まれている。ローマから取られた 1kg の血とエルサランから取られた石がそれぞれの基礎石の下に置かれた。 そして東のエルサラムでの教会の危険と西のローマでの進化を表示する石室堂は25年の建設期間を経て1888年に完成した1996年に全国重点分布図歩行単位に指定された 夕方には太陽が西側のステイングラスを通して境界へと輝き、壁は豊かな色で染められ、ものすごく美しい。境界の元のグラスマットは19世紀にフランスから輸入され、しかし戦争と文化革命で破壊された。新しいステイングラスはフィリピンで作られた。その結果、 オリジナルのフランスガラスのフランス語とラティン語のテキストではなく英語の説明がついている。私が公衆に滞在期間、毎日石室教会に行き、同じ位置に座って同じスティンドグラスを眺めていた。 あのスティンド グ, グラスには、マルコフ・フキンシオ、九州、一節から八節までに基づいてイエスの変容が捉えられている。焦点は間違いなくイエス様だ。弟子たちの目の前でイエスの姿が変わり。その衣は真っ白く輝き、どんな布を晒しても、それほどと白くすることはできないぐらいになった。しかし、 私の注意を引いたのは、両手を使って、顔全体を覆い隠していた弟子たちの一人。なぜ弟子たちはイエスの変わる姿を恐れているのか。彼らはイエスの栄光を見たので、イエスと彼らが言ったことが必ず実現することを悟る。彼らはとっても不安になった。 もしかして神の子さえ苦しんでいてどうすれば彼らは免れることができるだろう。この曲がってバラバラになった世界で私たちがイエスの教えを生き抜き弟子になりたいのなら苦しみを避けることができない。最近香港でたくさんの平和的なデモは 結局全て血まみれの紛争になったことを目にして私も戸惑い不安だしかしイエスの苦しみと死は彼の物語の終わりではない彼は十字架につけられたが宮に勝ち学校に死から復活したイエスの変容は私たちに宗の弟子として 苦しみが一時的であり神様の栄光が永遠であることを理解させる父なる神様どうかあなたの栄光が私たちの心の最も暗い隅を照らし傷を癒し憎しみから抜け出しお互いを許し真の平和を生み出す力を私たちに与えてくださいますように」。